お花紙を折り紙のように使って作る勝負の花です折り紙よりずっとリーズナブルに作れるので大きい壁面いっぱいに飾るのにぴったりです青または紫のお花紙2枚黄色1枚幅1センチほどに切った緑色の画用紙4本を用意します青いお花紙は半分に切ります 艶がある方が表になるように、斜めに折り、正方形に切ります。一度開いて向きを変えて、三角に折り、折り目をつけておきます。黄色いお花紙は四つに折ります。 輪になっていない方を斜めに折って正方形に切ります。つながっているところを切り離します。重ねてみると一回り小さくなっているのがわかります。青と黄色を一枚ずつ取り、 青いお花紙の裏に黄色いお花紙を貼ります。拡大してみましょう。黄色のお花紙の周りにぐるっとスティックのりをつけます。裏返して青いお花紙のザラザラした方に貼ります。これを折ったり切ったりして勝負の花を作ります。まず。 黄色い方が内側になるように三角に折ります。中心から細く曲線を描くように切り取ります。開いて、切り取ったところが真ん中にくるように三角に折り、90度向きを変えて黄色が見えるように三角に折ります。黄色いところが向こう側にくるように持ち、 今度は切り取らず曲線を描くように黄色いところの手前まで切り込みを入れます。開いたら青い方の中心に少し糊をつけ、切り込みを入れたところを折ります。黄色が見えるのでその両側に糊を少しつけ、切ったところを下に折り曲げます。 これをを裏返すと、コウモリが羽を広げたような感じになっています。羽に当たる部分を左右両方とも真下に折ります内側から指を入れて広げて折りぶすと黄色い色が見えます反対側も同じように折ります指の代わりにハサミの先など 細長いものを使ってもいいです折り目の内側と真ん中を開いたところを貼っておきましょう裏返して真ん中に緑色の画用紙を貼り付ければ勝負の花の出来上がりです花をたくさん作って画用紙で作った葉と一緒に飾りましょう のぼりも一緒に飾ると5月の壁面にぴったりですね。